ぐらいからあ、消え た, た ね, きましたねじゃあ、水槽にセットします。ょ、はい、うそれでいくつか落として<笑>一番下もう消えちゃいてましたよ消えたそうこれ水なんだけどはい。 ドラ イ, イスに直接かけて消化を進めてくれ。消化を流しましょう。はい、あ消えてる、消え て, 消えてあいいぞ、この作戦。少しあ消えてくれた。ちゃんと思いつきだったんだけど、その通りになってくれるね。ちゃんと消化が進んで、二酸化炭素溜まった CO2 が、うん、でも相当消化しないと上の方までいかないので、でね、じゃんじゃが 工作用紙が、こう。崩れるまで、これ。一回しか取れない。ガンガンいきましょう、ガンガン。消えた。の。ちょうど真ん中も。ああ、消え、消えましたね。じゃあ、行きます、ね。じゃじゃ あったいた。これ一気に行きましたよちょっとこの上までは厳しいかなあ、でも結構落ちてきますねそういいよ足しちゃって、どんどんじゃあ消化をされて流しましょうあ、やば見えないんだけど、ブクブクいってるあいってます、いってますって、うん。あ、消えた消えたねまあちょっと時間かかるけどちゃんと消える と, いうと消えるとで はい。